はい皆さんおはようございます。こんにちは、こんばんは。キャスパルです。本日は2021年の4月の27日え日付変わってね、収録しております。ということで今回2回目のグランドアリーナ実践の配信をやっていきたいと思います。はい、えー、今回もですね、リアルタイム収録でございます。はいどんな結果になるかはこの後お楽しみに。それではやっていきましょう。 はい。それでは1回戦目の対戦相手の方はこちらです。わ、すごい方と出会いましたね。これ参ったな、どうしようかな。いや、更新してもいいんですよね。更新してもいい。ね、あのー、まあ、今回は、えーまあま、全勝を目指してね、やっていくっていうところで、勝率が高い、えー、実践を行いながらやっていくということです。で、それをね、えー、ぜひ皆さんに、えー、見ていただきたいなと思うんですけれども、こんだけ強いとね、ちょっとひるみますよね<笑>。キャスバル、ひるむ。 はい。それではね、僕はこの編成で挑みたいと思います。 で、1戦目に関してはですね、あえて MA を入れずにやってみたいと思います。まあ、何が狙いかは皆さんもね、見ていただければわかると思います。で、2戦目、えー、まあ、これ戦闘力的にはね、一番、まあ、高くはなるんですけれども、ちょっと不安なんですよね。で、まあ、2戦目で勝つことを目的にしてやってますけれども、結果分かりませんけれども、まあ、勝率的には50、50% あったらいいかなと思ってます。3戦目まで持ってこれたら、普通にチャンスはあるかなと思いますけれども、 それでは早速やっていきたいと思いますさあキャスバルの予感は当たるんでしょうか2日目で負けるんじゃないか説をね自分で提唱してやってるんですけど<笑>で正直わかんないですねさあどうなるんでしょうかまあトライブラーニングのねこのエースワドが出れば多分もうもらったもう同然的な状況になると思ってますあーでもジャスミーが速攻でやらやれてやられてんなまあ大丈夫だと思いますけどねあえて MA なし さあ、どの機体が最初にやられるかですね。問題は。さあ、どこが落ちるか。ストフリかルーセってやられてほしいな。おい、ナイス。同時に落ちましたね。これはかなりナイスですね。さあ、あとは耐えるだけ。さあ、どこまで耐えられるかですね。さあ、ワンチャン。あー、やばいな。大丈夫かうわーお。<笑>やばいやばいやばい。やばいよ。やばいよ、たまさん。やばいよ。お願い。あー、やばい。やばい。マジか。予感当たっちゃいましたね。うわー、くそー。 いやいやいやいや、予感当たりましたね。すいません。残念です。もうこの時点で全勝の夢が語りました。ちょっと甘く見てましたね。うーん、MA なしはちょっとやりすぎマンでした。ルーセットが落ちたのはちょっと僕の中で予想外でしたね。もう別の機体が落ちてっていう形かなってイメージしながらやってて、あえて攻撃するような MA を入れると、 ル, あのルーセットのカウンター食らって落とされるかなっていうリスクを考えたんですがちょっと考えすぎましたねはいということで予想通りいっぱいしちゃいましたねまあとはいえどまだね、えー、グランドアリーナ終わりません、えー、まだまだこれからねあと5日間も続きますから<笑>、えー、負けたとしてもね、えー、楽しんでやっていきましょうさあ2戦目ですさあ初手でおーっとマジかさあどうなるうわーマジか<笑>ちょっと終わった<笑>早っ スペドラやば完全にこれは歯車狂わされましたねいい防衛編成だったと思いますはいゼロに完全に泥つけられましたねやられたはいということで三、えー、3戦目3戦目違うな、えー、2戦目やっていきたいと思いますさあえー、っと3戦目は向こうは星4機体のみで固めてくるスタイルうん はい。ってことでね、1戦目の編成はこちらです。さあ、まぁ、あ、1戦目はね、どっちかというとですね、まぁ、あ、ちょっと消極的な組み方にはなるんですけれども、まあ、向こうとの相性は割といいかなと思います。今度はちゃんと勝ちに行きます。<笑>ちょっと遊び、遊びがやっぱ余裕が出てきたらこんなことになっちゃうんですかね。はい。では、えー、2戦目の方は、妨が行きたいかなり多めです。で、アタッカーも、えぇ、ー、いてるっていう感じですね。 で3編成目は向こうが状態上向こう持ってるんでこれはゼロドラで一気に勝られへんかなっていうのと、まあ、燃焼耐勢を黒ケンプが持ってるんで確定回復も付与しつつまあスーパーフミナで押していくスタイルさあそれでは早速実戦スタートはいバトルスタートですさあ皆さんはですね本当に僕の動画をですね反面教師にしていただいて気を抜かないようにしてください まあ、かなんですかね多分気持ちの良いっていうかね遊び心がやっぱ出ちゃうんでしょうねはい現在もう夜中2時回っておりますはいもうこの収録終わり次第すぐに寝たいと思います本当にギリギリですね明日ももうお昼ぐらいからねお仕事ですんではい段階でね終わらせてああ、とルーセット落ちましたさあどうなるちょっと消極的ですよね僕の組み方ねさあどうなるんでしょう かさあジャスミーの一つ発動ヒットポイント回復してからのいやなかなか向こうに対しての妨害が与えられないですねこれ大丈夫か押されてるぞ結構崩れる時結構崩れるんですよねこのまあジャスミー編成っていうのはねさあどうなる押されてるやばいここここを耐えきればチャンスあるぞあるぞまだあるほらもう一気に体力回復するでしょチャンスあるんですよね チャンスはあるお逆転するんちゃうこれこれ逆転ののろしいでしょうあるある全然チャンスあるよほらもう今度は向こうが動かなくなってきましたねこういうことですねよしよしよしさあラスト30秒これはもらったでしょうオーライオ ok ーオ、okay、さあこれでまず1・0の勝利まあちょっとまあなんて言うんですかねえっとまあ予想通りじゃ予想通りですね はい想定通りまあルーセット落ちるまでは想定通りだったんですけど、まあ、多分途中えー、まあ忍者とかのねえー、影響を受けたのかなちょっと動かなくなる時期がありましたけど も, もうここあやばいっていうねあの瞬間あの瞬間が勝利勝敗の分かれ目ですねそこまではだいたい予想できましたただそっからね、えー、逆転して今度は向こうがう動かなくなるっていうのもまあザーライザーのおかげでね あるんんじゃないいかっっててううのは思ってましたけどねうーん、OK、さあ2戦目いきますさあこの調子で勝ち続けたいところ、まあ、これね一番前がルーセットいってるじゃないですかこれでうんですよねでこっから一気に押していけるどこまで押していけるかなんですよね。でルーセットはこの時点であまり一気しなくなるんですよ。で配入がいないな場合の うーんルーセットは割とチャンスって話ですねはいはいはいはいはいこれはあるでしょう な, な, な, なんで、まあ、こういう感じで、まあ、2-0、まあ、もし落とされたとしてもね期待が落とされたとしても、まあ、2-0 で勝っていくってことは割と大事だっていう話ですねなんでいい例もね悪い例も合わせて見ていただいてですね、えー、ぜひあのー、失敗したところはね反面ああこんな組み方したらそれは負けるよなっていうところはきっと気づきは今回もあったと思いますあと1線ある でやっていきたいと思います。さあ、ラストの名対戦相手の方はこちらです。わあ、総勢登録すごいな。10万10 万, 8万と、うん、頑張っていきましょう。エ、えー<笑> はいっていうことでね、3戦目やっていきたいと思いますけれども、えー、まず1戦目は、まあ、総戦闘力8万ぐらいって感じで、まあ、妨害型多めのー、まあ、ミーティア3代目、えー、あとビーグラングですねで。2戦目に関しては9万7千0 0とここにウエイトを置いてますけれども、で向こうに、えーまあ、状態異常を持ったサラがいるんですよね。サラをさっさと倒したいっていうところで、ちょっと。 まあ、ゼロドラの通常視察で押していこうかなっていうスタイルですけれども、まあ、そのあとの DB2 などとあとまあローイもいますんで、まあ、全体的にこう攻撃で押していくスタイルでやっていこうかなとで一番最後の3戦目は自動でいきましたさあそれでは最後ラストバトルねやっていきたいと思います最後は気持ちよく勝ってね終わりたいですねはいではバトルスタートですさあラストバトルは気持ちよく勝って終わりたいところ大好きな妨害機体を使って押していきたいところ 早速家のスリップを食らいましたね。大丈夫か と, いとはいえど、その通常スキルも割と有効なんで、ほら、ちょっと動かなくなってきましたね。ちょっとだけね。さあ、まだ分かりません。あー、ニホング来たか。ただね、ここで、その、まあ、廃入使ってもよかったんですよ。よかったんですけど、排入使うと、まあ、ゴッドハイパー吹くでしょ。あの粉砕機あー、やばい。落ちるか。おーっと、いいね、いいね、いいね。 いいね。まだチャンスある。このまま押されたら多分持ってかれるんですけど、多分これでなんとかなるんじゃないかな。あー、キーベレ日本が落ちたか。これまたラッキーかな。よしよしよし。スキル負荷とか通常スキルをこれ押さえていきます。よし、これは逆転のチャンスありですね。しっかりと BB の通常スキルを出してね、まあ、近距離遠距離負荷であったりだとか、えー、まあいわゆる、そうやな、まあでもダメージ、リスクを与えてもね、っていう感じなんですけどね。 もうちょっとこのまま妨害状態が続けばもう僕の勝ちです。はい、勝ちましたね。はい、溶けた瞬間に速攻でバチーンっていう感じです。はい、いい感じですね。まあ残存期待数も6なんで問題なしと。さあ、ラストですよ。次勝てればもうこれは今日は安眠して寝れます。<笑>安眠。さあ、ラウンド2スタート。はい、ローウエイかなり押させていただいてますけど、皆さんどうでしょうかローウエイ使ってますでしょうか本当にね、 えバトラーアリーナでもこれでおそらくグランドアリーナでもしっかりと活躍してくれるはずですさあどうだ結構きついか全然サラが落ちてくれそうにもないですねあっ完はしましたあおっとだあーやばいやばいやばいマジかマジかやばいなこれ大丈夫さあどうなるルーセット結構避けてくれてるんでおおいいねいいねこれいけるかもいけよしよしよしよしよしよしよしよし 戦艦落とされそうで怖いんですけど、もう大丈夫だと思います。オッケー。最後は誰がやったんやろ。はい。ゼロドラも結構ダメージ出してましたね。意外と、えー、結構ダメージ全然、与えれてないかなと思いきや、割と与えてたっていうところで、まあ、ローエも大活躍と、えーいうところでございます。はい。最後も気持ちよくね、2-0 で勝つことができましたと。いやー、よかったよかった。はい。まあ、1戦目ね、0-2 で、まあ、落としちゃいましたけれども、まあ今日も楽しくね、プレイすることができたかなって思います。 あの何だろうな勝ち続けることによるプレッシャーっていうのがあるんですよね。 でそのプレッシャーっていうのはなかなか日常では味わえないものだと僕は思います。あのもちろんその責任感のあるポジションとかね、えー、まあ会社の面を左右する決断をしないといけないっていう方もいらっしゃると思います。そういうプレッシャーもあると思うんですけど、まあ、例えば日頃ね、えー、もう決まったルーティンワークしかしないよっていう方もいると思うんですけれども、まあ、こういうふうにして、そのなんだろうな、う 勝ち続けることによって負けられないというプレッシャーをたまには感じるっていうのもいいと思いますし、僕みたいにね、えー、まあちょっと、ね、初日はね、よし、3-0 でいったぞ、っつって、調子乗って、初戦で落とすっていうね、えー、本当に予感的中でございますね。良くも悪くも、 えー、今日は何だろうな冴えてる一日だったんじゃないかなと思います2戦目3戦目に関してはあまあ割と何でしょうかあの攻略のヒントとなるような戦い方もできたのかなって思いますんでまあそのあたりもちょっとご注目ですねー特に7子の使い方とかかなあと相ルーセットがいた場合で配入がコンビじゃない場合いわゆる EN 負荷体制を初手で付与しない、えー まあ敵の編成だったらば 7C はめちゃくちゃ強いってことでその他の機体はねアタッカーしっかり組んでいくことによって一気に押していくことができるっていう感じですかねはいってことでえまあ最終本日まあ深夜時点ではございますけれども348位でフィニッシュさあでもこっからねあの強い方がどんどんね全勝の方も出てきますからおそらく4000位か5000位ぐらいになるんじゃないかなそっからまた えー、3日目がスタートという形になると思います。はい、ということで今回も最後までご視聴いただきありがとうございました。皆様も良きガンダムオーズライフをお過ごしください。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。最後までご視聴いただき、感謝します。少しでも役に立った、面白かったと思っていただきましたらチャンネル登録と高評価よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いいたしましょう。さよなら、さよなら、さよなら。 Cause those h i n d of satellites get s t u c